で、スープラって、実物がかっこいいアングルでも、撮った瞬間にダサく見えるんだろう。というわけで2度目の登場となった b m w スープラ、限定100台先着販売と言われる、ホライズンブルーエディションです。この色がまた美しいんだよ。実物を見て乗った人にしか、スープラの価値は評価できない。この日も予約でびっしり。深夜帯の、明け方の方の数時間しか、空いてなかったよ。外観は色が違う程度ですが、フェラーリ並みに美しく見える色だ。 ここは六本木、行くぜ深夜の首都高深夜だったこともあり、車内の違いはよくわかりませんでした。センターコンソールのカーボンがかっこいいんだ。霊感時の指導は本当にうるさいです。これで純正かよ、社会悪だな。 数少ないこの車の悪いところです。2度目の運転で慣れてきたからか、大柄な車体でも、小回りで困ることは少なかったですね。R35 ほどではないけど物理的に大きいだし、丸っこい車体は感覚をつかみづらいから、運転しやすいとは言えないよ。この駐車場、サンバイザーに刺さってるカードの先端だけ読み込ませないと。 機械にカード飲まれたら積むので注意ですアイドリングがうるさいので始動直後から動き出してしまいましたがつい数時間前まで走っていたようで暖気も半分終わってますねもともと大排気量エンジンだからか純正水温計ベースでは暖気はすぐ終わる印象だそれにしても道路幅狭いですね この幅になると、納めようとしても辛いだけですわ。このように、対向車が来た時だけ、寄りながら抜けることになるでしょう。ミラーや光の反射で察知しなきゃね。日本で乗るにはちょいでかすぎる車体サイズだけど、小回りは効いてくれるので、慣れればなんとかなりそう。加速でガソリンが吹かれると、一気に排気音がうるさくなる。 フィーリングとしてはいいんだけど、これ迷惑じゃね純正マフラーなら、もっと静かに作ってくれよ。暖気が終われば多少は静かになるでしょう。アイドリングストップも一応ついてるし、ウインカーは左、これも慣れますね。今日は間違えませんでした。そしてカーナビ、相変わらず見づらいですね。 下を上で固定するのってどうするんだ道は調べてあるのでこのまま C1 入り口の芝公園まで行きましょうところで BMWK のステアリングって素晴らしいもっちり感があるんだレザーは肌にしっとりまとわりついてくるようで揉み込むと少しだけ溶け込みながら柔らかく反発してくるようなでもどうしてだろうねこのエディションのスープラにはそういうのをあまり感じないな せっかくだしスポーツモードに入れてみたけど、1速から2速への、シフトアップタイミングが遅くなるのですね。R35 の方は変速ショック低減のためか、コンフォート設定の方がシフトアップは遅くなるのにな。このスープラはどこぞの GT-R と違って、変速で打ち付けられることもないし、段差で吹っ飛ばされないのがいいんですよね。マイナーチェンジが入ってパワーも強化され、後でベタ踏みするけど、R35 よりも強い加速 G が出るようになりました。 加速が速い。また後で言うけど足も硬くなったようですね正直跳ねまくって路面と接置しなくなって快適性も損なわれてるので残念かなフロントノーズの長さゆえこういう地形では先が見づらくなります踏めば早い初期からのアップデートで600馬力級に吹っ飛ぶ車になったのでスーパーカーと同じ感覚と覚悟で乗らなきゃねそれだけのスペックを持ちながら乗り心地が素晴らしくいい この2点の両立は何よりも嬉しいポイントだな R35 と同じくらい速いのに向こうにはあった乗り物として評価に値しないほどの乗り心地の悪さが完全に消えているスポーツカーなんだから乗り心地は悪くて当たり前というのは私は違うと思います段差で吹っ飛ばされるほど固めて安定性を出すんじゃなくて足はしなやかにストロークさせつつ不安定な動きを抑え込む そうあるべきでしょう。ここは常時左折可能な交差点ですね。東京の深夜は殺人タクシーが暴走しまくってるので、右から来る車に注意を払いましょう。万が一の見落としの際に、相手に避けてもらえる余地がなくなるので、いきなり右の車線に飛び込むのは、おすすめできない運転です。 が広めの車種においては、ウインカーを出すタイミングや、車線をまたいでいくスピードなど、気を使うのがいいですね。なんでだろうか、前回に乗ってからの数ヶ月で、知らぬ間にスープラに慣れてしまったようだ。この BMW スープラの RZ、今本気で欲しいです。 多文化うレベル、BMW の シ, ャシーと直6エンジンと、トヨタの GR の系譜が入った車が持つ、目には見えない領域のリズム感、運転の楽しみと、乗り物との一体感の作り方を知っている、そういう人がチューニングした総合バランス、東京の狭い道では窮屈で息苦しい。 許容範囲内のストレスレベルでなんとか移動できるレベルのでかさ狭いレーンにスパッと収めることも運転の一部と考えないと辛いぜこれはこの右カーブもかなり辛いぞ左後ろの衝突ポイントにちょうどタクシーが来てるなんとか曲がらせましたが東京の道路って本当に不親切ですよねそれが首都高の楽しさになるんだけどあれここ右説じゃなかったのね40キロ制限やセンターラインもなかったりするような横幅が狭い道ではあまり乗りたくないな 本当にギリギリのサイズだ。でも、カーブでハンドルを切っていった時、スパッと狙った通りに曲がっていける、フィーリングがあるんですよね。私が無駄な横 G 変動を作らないよう、的確にステアリングを操作することを、習慣つけてることもあるのかもしれないですが、なんというか、さすがは LFA を作った会社ですね。この車は青い天使のようだ。ちょっとふくよかだけどな。ちなみにブレーキは、初期が滑らかなので、ガツンと効いたり、カクンと止まったりしないです。 でも、そこからわずかに踏み出すと、途端に急ブレーキ気味になってしまうかな。だから、カーブの入り口でちょんと前荷重をかけたいとき、動力が足りなくて何回か失敗した。あと、ブレーキタッチというか制動フィールは、シックスポット持ちに一歩譲りますね。普通にガンガン止まれるし、このブレーキでサーキットも行けるだろうけど、上がった加速力にはわずかに足りないかもしれない。マジでスーパーカー並みの加速力を持つようになってしまったからな。 その割にはブレーキ据え置きだし私がこのスープラ買ったらできればブレンボの6ポットのブレーキを最低限フロントにだけは入れたいですねなんて言ってたら芝公園の入り口のところまで来た S6 の市場の時はどこから入るのかわからなくて通り過ぎちゃったんだよな首都高の入り口ってむっちゃ変なところにあるもんな東京の交通事情の異質さ皆さんも運転に慣れきった後にぜひ走りに来てみてほしい初心者は来ない方がいいぜ 気持ちのいい減速ブリッピングだ。不快なギクシャクもない。 一体感があって最高ですね具体的には切った瞬間からゼロロールで曲がり出すのではなくスカスカなせにクイックだったりもせず まだまだベタ踏みじゃないよ。こんなの肌感のすり合わせさ。フロントタイヤのグリップを手のひらで感じながら、ステア操作に連動して、一定のロール量を伴いつつも、どっしり安定して曲がっていく。そのわずかなロールが、荷重移動を作って、気持ちよく曲がっていけるだけのリズムになっていくんだ。このわずかなステアのだるさというのかな。ワンガンミッドナイトの原作漫画では、一瞬のためと呼ばれる要素なのだろうか。ちょうど良いタイミングで曲がり出し、ロール自体はすぐ収束して、与えた横ヒ 気持ちよくかかり続けるような切れば切るほど曲がり込んでいってくれそうな限界性能の高さを感じるけど入っちゃった時のリズムとスピードを崩さずこのコーナーは抜けようと思うようなこういうステアフィールって車全体をチューニングしないと出てこないものだ自動車開発でもやってないとどこを触って出すものなのかは説明できないでも GR の車にしかないものちょうど GR プリウスの方も同じようなステアフィールで曲がっていくんだよ私が感じるトヨタ車の 挙動の魅力かなそれにしてもタイヤもかなりのハイグリップですね確かめなかったけど横幅も相当あるんじゃない新型のシビックタイプ R なんかフロント275幅だからな R35 よりも太いタイヤだぞフロント2号をリア2 7号のミシェランのパイロットスーパースポート かけていってっも恐ろしいほどの安心感で行きたいところに行ける GR86 の方もパイロットスポーツだったがミシュランのタイヤの安心感といったらないよなネチネチ食いつくという感じではないんだけどどんな路面状況になろうがチート級の安定力で曲がっていく魔法タイヤタイヤグリップに頼っている感じではないんだが恐怖感なくコーナリングスピードを乗せていくことができる 車両総重量1640キロ R3 5と同格の加速力だと考えると いますねこれレンタカーなんだからさ様識ある運転に抑えないとねそれにしても首都高の荒れた路面に一切同時ない驚異的な安定性が出ているな不安感が一切ないオービスがどこにあるかわからないからちょっと様子見ようというレベル神経が極限まで張り詰めた中で抑えに抑えての数百メートル一旦落ち着こうかあと話しておくべきことは主に2つ ノーズが重たい感じと、足がちょっと硬すぎること、直6の RZ は、直4の SZ に対して、100キロほど重いらしいのですね。前後重量配分的には、車検証の軸重ベースで言うと、数十キロだけフロントが重いとか、その影響があるのか、私がブレーキタッチに慣れきっておらず、前荷重をち ょ, くちょくミスったからなのか、ほんの少しだけ、頭が重たい印象。これは腕でカバーしてやる必要がありますね。 初期が滑らかなのはいいけどこのペースで走る前提ならパッドくらい変えるかなとは言ってもわずかに感じる程度で急加速時にはフロントが浮いてるんじゃないかと感じるほどちゃんと駆動輪に荷重がかかります相変わらず速いように見えるがタクシーに離されてるレベルだからな本気なんか出しませんよ アクセルはベタ踏みできたけどこのタイヤを行動で横方向に使い切るのは難しいだろうなぁそういえばこれ FR のくせに3速のベタ踏みでもホイールスピンは起きませんでしたね電子制御を使いまくってドラコン作動中ランプを光らせまくって四輪で駆け上がっていく GTR とはだいぶ違うな音も加速力も同等なのに随分と違う車となっていますね世間的には GTR 神話が強いんだろうけど私はあっちの深快さを知っているので選ぶならこっちだな にはエンディングを流していて、R35 や、ポルシェの9 1 1の GT3 が追い上げてきても、このスープラトなら、よっしゃ逃げたろう、受けてたとう。そういう気持ちになる。なおまたクラウンタクシーに抜かれた模様。深夜の東京なんて、タクシーとドイツの AMG9 セダンの方が、よっぽどスピード出して走ってるのにね。暴走族なのはどっちだよ。そろそろ行こうと思ったら、オレンジ線になって、右から合流してくる。もどかしいですね。せっかくだし足の硬さについて。 跳ねます。多分タイヤと路面が瞬間的に何度も離れてるんじゃないかな。 そのレベルで硬い前に乗ったタイプより明らかに硬くなっている乗り心地が悪かった印象はないんだけどタイヤと路面との設置が途切れてる感じがするので個人的にはこの変更は微妙かなぁ加速力が上がったことに合わせて足もブレーキも強化したんだろうが純正状態が乗り手の好みとマッチするとは限らないわけだ R35 の方は DCT の変速ショックがダメだったからねランフラットタイヤもバネもダメでちょっとどうしようもない感じだけどこのスープラなら バネレートだけ下げればだいぶ改善しそうもっと細かい話をしていきたいところだけどそこまで感じ取る余裕はなかったし買った後に考えましょうかどうしようかな買おうと思えば買えないわけじゃないけどここまで早くなってしまえばもうラン・ボルギーにも GTR もボルシェとも違いがなくなってくるサーキットでプロ同士が競り合うならまだしも行動の中で飛ばして遊ぶ程度ならほとんど差は出ないはずだむしろ軽さや車体の小ささを生かして狭い道路を素早く抜けることの方 がただベタ踏みすることよりもよほど速く走るためには効く諸星セナがこいつに登場して MF ゴーストのバトルに出てきたそうだがなるほどこいつならいけそうだコンピューターだけ書き換えてやればもういつでも行動レース出れそうだな人間が扱いきれる前後のタイヤグリップを別々に感じ取れるその領域の中でスーパーカーに並ぶ加速力か。 ちょっと足して GTR を買った方が世間的にはいいんだろう人目を気にする人はそうすればいいちょっとどころか2倍くらいするけどな海外で SZ の方が売られだしたり中古相場がこのご時世に500万円台後半まで降りてきていたり新型 NSX ほどじゃないかもしれないけど話題になる割に大して売れてない車であると言わざるを得ないここでバブリング 1を一周してきてもう降りなきゃいけないいや2時間取ってるから何周だってしていられるわけだけど最後のオールクリアしびれたぜ 今回はかなり深いところまで、このスープラの性能を引き出すことができた。他の車もいた中で、常識的に出せるペースとしては、上限ギリギリだったんじゃないかな。真面目かつ丁寧な運転操作にこだわってきたからこそ、危ない動きも出さずに無事帰ってこられた。飛ばしてた割に、何も危ないことがなかった。パワーは出て当たり前。 高い速度域でも安定して走れてその上で快適であること GTR の影に隠れてコスパのイメージはコルベットとル r x が独占して存在すら認知されてない感が残るけど私はこの車が過去最高にいいと言わせていただきます もう満足してしまいました発売当初はちょっと気になる程度だったのにまさかここまで見せられてしまうなんて本当に車は乗ってみないとわかりませんね東京に住んでる若い子はうらやましいな免許さえ取れば 行ける範囲にスーープラも、Z34、も z のカーシェアもある深夜にこうやって1時間1500円で借り放題ですからね革命ですよ直と近郊は土地代が高すぎてマイカーを持つ余裕すらない模様ちなみにこの交差点右折禁止は8時から22時までですのでスープラの RZ これは無理してでも買いたいなと思ってしまう一台でした売りに出してる不動産の金が入ったら頭金を少し入れてローン通らないか試そうかな私もそ ろ, そろまた 共に貯蓄したいので現金一括購入は無理があるんだよなでも、いざとなったら、夜勤のバイトでローン代を稼ぐことになってでも、手を出したいと思うような一台だったぜ。車体が大きすぎるとちょくちょく言うけど、単体で走ってる分には、乗り慣れてしまえば狭い左折もスイスイです。アイドリングのエンジン音が、もうちょっと静かだったらな。そういえばこのスープラ、どういうわけか、コンピュータが触れないらしいな。買うつもりがなかったからよく調べてないんだけど、ただ直線が速いだけなのが いいなら、同じ値段で GTR 買えばいいやん。最後の難関ってわけじゃないけど、左に小回りな U ターンをした後で、発見機に寄せないといけません。大回りしないと無理ですね。それか、切り返し前提か、最小旋回半径は 5.2 メートル。この車のホイールベース、ビッツより短いらしいですよ。ちょっとヒヤヒヤしたけど、一発で入れたいところに入れることができました。カメラに頭をぶつけて、画角が狂ってしまいましたね。 バックビューモニターにはハンドルの切れ角に連動したラインが出るので多少は楽に入れることができますただバブル状のボディのせいで斜め後ろが全然見えないのとドアを開けると勝手にパーキングに入る横幅がでかいと狭い駐車場で出張りできなくなりそうだなパワーも車体もギリギリサイズですよほんと念のため前に出してさっきの人みたいな斜めではなくビシッと収めましょうねこの後時間があったので隣のヒュンダイのネッソとかいう水素の自動車も借りて いきますこれで動画は終わります次回もゆっくり見てね